大変申し訳ありません。個人的な見解ないんですけど、けど国別戦争の原因を作ったのは、この岩村聖一です。 ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。只見線復活編第6話になりました。現在地はここに駅名標を出しているんですが、新潟県小千谷市の小千谷駅です。この旅行シリーズも後半戦になりまして、河合継之助という幕末期に活躍した一人の人物に焦点を当てているわけですけれども、今回の旅行動画はその河合継之助の人生をたどる旅第2弾にあたります。第1弾として畳町に にある河井嗣之助記念館と河井嗣之助のお墓を訪ねましたそしてお墓参りもしました このおじやは一体どんなつながりがあるのと気になると思うんです。今から説明します。このおじや、実は河合津之助の人生における、とても重要なターニングポイントになった場所なんです。動乱の幕末期に、当時の長岡藩と新政府軍が激突した北越戦争、実は褒められたかもしれない戦いだったんです。しかし、運命のいたずらで戦争を抑止したい願いは叶わない形となってしまいました。そのきっかけになった出来事を 小屋というをを歩きなながら2つつののの場所を巡って1つは今回の旅の大元にるる目的地あるんですけれどもその前に足休め的に足を運びたいところがあるので、まずそちらをご覧いただいて、それからその目的地でなぜ北越戦争という悲惨な戦争が起きてしまったのか、そのお話をお伝えできればなと思っています。ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。早速、今回の只見戦復活編第6話、河合嗣之助の人生を辿るた 第2弾始めたいと思いますここは小千谷駅から歩いて1分とたたない場所にある地下道なんですがこのモニュメントの形何に見えるでしょうか僕は一発で分かりましたこれは錦鯉をかたどったものですなぜ錦鯉なのか小千谷は日本で初めて錦鯉の養殖を始めた場所だと言われているんです 間違っていたらコメント欄で優しく教えてください。勉強させていただきますので。これから向かう場所、本来の目的からは少し外れるんですけれども、最初に西木越の里というテーマパークに向かいます。西木越の里に関して良い知識はその程度です。ですから一緒に楽しんでいただければ幸いです。早速向かってみましょう。 ほんのさっきなんですけれども、交番の女性のおまわりさんから、この蕎麦所を和田さんおすすめですと教えていただいたので、もろもろ終わりましたら、美味しいお蕎麦をいただいて帰りたいと思います。この旅行動画の最終版でご紹介しますので、ぜひ楽しみにしていてください。小千谷駅角というバス停にやってきました。このバス停でバスに乗って、石鯉の方の最寄りのバス停に向かいきたといと思います。あと6分程度でバスが来る予定です。 うん、180円はいありがとうございます本町中央というバス停に降り立ちましたここから錦鯉の外は歩いて10分圏内ということでしたのでまずは錦鯉の外に足を踏みますなぜ錦鯉の外に先に行くのかというと今回取り扱うテーマが少し重い内容だからで す, ですから錦鯉の外で見やされていただいてこれから本題に入った り, り た, りたないなと思いますのでご理解いただければ幸いです 西木鯉の里へ行きましょうバス停から歩き始めておよそ5分ほど西木鯉の里の看板が見えてきましたこの道を左に入ったところにあるようです到着いたしましたここが小千谷市西木鯉の里です事前に撮影の許可いただいておりますもう一度です、ね、確認を取りましてそれから撮影を始めたいと思います 入園料ととと館時間についいいいいてててははここののの表をを見たたたららさそそううううででで僕ままままあ成人人男性なので個人の場合520円が発生ししししすすううわけで内はで、うん、餌思っりやや鯉がたくさん集まってきました。 餌がここにたくさんあるぞー。おりゃー。おりゃー。このコーンも餌としてあげていいそうです。なるべく細かく砕いてあげたいと思います。ちょっと見づらいですけど。れ上手にできるだろうか。ああ、もういっぱいこぼしちゃった。ごめんなさい。本当ごめんなさい。いっぱい食べてもっと大きくなるんだよって。結局ダブルカメラの役割があまり果たされていないことに気づいた僕です。 というわけで、での餌やりチャレンジでした。すいませんただ散らかしただけでしたなんて大人げないんだではここから先はゆっくり楽しんでいただけるように撮影を続けたいと思います ここが一番大きい水槽なんだそうです体長が50センチから70センチぐらいの錦鯉がいっぱい泳いでるんですよ本当に綺麗な錦鯉ですよね金魚みたいな鯉もいます 慣れないことに対する緊張からだいぶ汗をかいてしまって何な ん, なんですけども今から外の池向かってみます本当にいっぱい集まってるなこれ多分餌をもらいたがってるんですね 水のあるところにこういう滝みたいなのがあると雰囲気がすごくいいんですよ。これが人の手で作られたものであっても。口長には稚魚も含めていろんな西木鯉たち泳いでますね。 というわけで、いろいろと、お見苦しいところもありつつ、長居をしてしまいまして、まあ、少しでも楽しんでいただければ、僕としても本当に嬉しいです。さて、えー、そろそろ、今回の旅行の本題に入っていこうと思います。河合粒之助が、北越戦争を避けるために望んだ、おじや階段の、この舞台となったお寺に、今から向かいます。 というわけで、ここからは本気者 の, の顔神になります。錦鯉越の里から徒歩で約10分ぐらい歩いたんでしょうか。現在地は小千谷市内にある次元寺というお寺になります。ここで河合嗣之助は故郷の長岡を戦火に巻き込まないために命がけで階段に臨みました。それが後の世に言う小千谷階段。この会見の場になったのがこの次元寺というお寺なんです。突然の訪問で撮影を許可していただけるかどうか分からなかったんですけれども、先ほど次元寺のご住職にお話をさせ させていただいたところご好意で撮影をさせていただくことができましたそれでいろいろとお見せしていく前にまずどんな流れでこのおジや階段が進んでいたのかそしてなぜ北越戦争という悲惨な戦争は食い止められなかったのか前回の只見町での第一弾よりもより深く踏み込んで話をしたいと思います結論から言います階段の場で河井嗣之助の前に立った相手が非常に悪すぎましたというのも階段の場に現れた新政府軍側の人間の名前は岩村誠一郎と言います 当時若干23歳、ここに彼の年表を出します。ざっくりとしたものですけど、この年表を見ながら話を聞いてください。江川村聖一郎、後に秋氏と名前を書いていますが、1845年の生まれで、1906年に亡くなってます。土佐藩現在の高知県の出身です。まあ、いろいろと武用曲折ありますが、一説によると高本龍馬に憧れて、それからいろいろな活動をして、最終的に新政府軍に参加しました。そして、階段の場に臨むわけなんですけれども、を疑う内容 と思って会見の場をたった30分という短い時間で切り上げてます彼の言い分はこうですお前がやっていることは時間稼ぎだそれでもやっぱり戦争を止めたいです河合鶴之助にとってはそれでなんとか食い下がるんです参願書まで持参してきたんですそれをすべてはねのけて次は戦場で刃を交える覚悟をしておけと言い放って会見の場を去っていったんです取り付く島もないとはこのことではないでしょうか大変申し訳ありません個人的な見解なんですけど北越戦争の原因を作ったのは この岩村誠一郎です。ご子孫まだご存命だと思います。ご子孫がもし映像を見ていらっしゃったら大変申し訳ないのですけれども、北越戦争の原因を作ったのはこの岩村誠一郎です。そうとしか言いようがありません。これはタられ場の話です。もし会談の場に現れたのが長州藩のえ後に総理大臣となっている山形有朋であったり、黒田清隆であったりしたら、おそらく北越戦争は起きなかったと言われてます。なぜか。新政府軍が血眼になってまで叩き潰さなきゃいけないほど、長岡藩はそんなに脅威ではなかったんです。 れれを叩きき潰すす。べき敵に仕立てて上げたののはこの岩村政一郎と言われています何しろ新政府軍の間でもこの岩村誠一郎とてつもなく評判が悪かったんです旧長州藩士の間で彼なんて言われてたと思うんだすか長州の方言でキョロマって言われたんですキョロマの意味無資料で軽率なやつというそういう意味なんだそうです 事実ですね。後にもう一つ岩村誠一郎が重大な過失をやらかしてるんです。例としてそれをお話ししますと、西南戦争ありますよね。最後高森がリーダーとなって明治政府と戦った西南戦争がご存知だと思うんです。その西南戦争の前に、現在の佐賀県で起きた佐賀の乱、その佐賀の乱のきっかけになったのも岩村誠一郎と言われています。彼は佐賀の乱のリーダーと言われている江藤新平と、もう一人リーダー格と言われている人物がいたんですけど、ちょっと名前忘れてしまいました。彼が何か理由があって旧佐賀藩 藩主の面面を引き連れて、当時佐賀県の県令を務めていた岩村政一郎と会談を行っているんです。詳しいことはわからないんですけれども、その会談において岩村政一郎、旧佐賀藩の氏族たちを公然と侮辱して罵倒したと言われています。これが佐賀の乱が起きる一つの要因になったと言われているんです。 もちろんこれには腹くりがあったと言われています岩村誠一郎の性格をよく分かっていた大久保利道が佐賀県で江藤新兵たちが反乱を起こすようにそのために兼礼として岩村誠一郎を送り込んだと言われています一説によればという話ですけれどもそんなこともありまして小路屋階段はさしたる建設的な話し合いも行われることなく一方的に中断という形に終わってしまい結果として長岡藩そして新政府軍にも多大な損害を出したまま3ヶ月の戦いを経て終結 しています長岡の町はそのためにやけの原にけなってしまいまいししたそして、新政府軍が主だった犠牲者の中には、西郷隆盛の弟もいたそうです。これを聞いて、岩村誠一郎は国越戦争に対して何の責任もないと言えるでしょうか そういった運命のいたずらとも言うべき悲劇が起きてしまった階段の場がこの次元寺と言われています。岩村誠一郎に対しては本当に良い評価が残っていないんですけれども、唯一ですね、評価が良くなる事例が一つだけありました。彼は後年、愛媛県の県知事になっているんです。その時には彼内に過去の過ち、悔い改めたのかどうかわかりませんけれども、愛媛県の旧士族たちを役人として徴用して人徳者にはなったようです。それにしても、それまでのことを挽回できるほど、 のかどうかっていうことはちょっと僕には何とも言えませんそれぞれご意見あると思いますので、まあ、そんなこんなで長くなってしまったんですけれどもオジア会談の会見の場となった本堂の撮影も構わないということでご住職からいただきましたので早速僕自身の目でも確認をしていきたいと思います それでは早速境内に入っていこうと思います。山門の方ですね。二王門というらしいんですけど、両側にち灯が吊るしてありまして。あれは何でしょうね。手を清める場所なのか、詳しいことはちょっと僕にはわかりません。奥に見えるのが観音堂です。で、ここにお字屋階段について記されています。本堂はこちらです。次元寺のお隣には幼稚園があるみたいです。 ここにはお地蔵さんも立っていますちょうどお寺と幼稚園の間に岩村河合会見記念碑ということで石碑があるんですおそらく平日は子供たちの賑やかな声でいっぱいになってるんでしょうね そして、ここからが本堂にあるんですけど、猫ちゃんが威嚇してます。歓迎してくれてはいないみたいです。大丈夫だよ。大丈夫だからね。ここから先が、次元寺の本堂があります。おじや階段の舞台になった場所が、当時のままと聞いているんですけども、残っているそうです。上がってみようと思います。失礼させていただきます。 あこっちですか僕が会見の間となっておりますあそうでしたか失礼しますご住職にご案内をいただきまして会見の場特別に映させていただいてますそういえば何か YouTube で再現ドラマをしていましたね再現<笑>ドラマしたのはほとんどおじやしの方あーそうですかずっと練習していただいて母親150年の 行いましてそうですよね。僕も映像を予習も兼ねて見させていただいたんです。これはもう当時のまま残されてるんでしょうかそれとも多少修復をされた状態で残っているんでしょうかほぼ当時のままなんですけど。 組み直しして地震かから2年後無事ににすすることとができままたが当時のままというわけにちょっと行かずに<笑>すいませんご住職にほとんどご説明いただいて本来であれば僕が解説をするつもりだったんですが<笑>にわかの自分が説明するよりも<笑>、はい、<笑>ご住職にご説明いただいた方がこれからこの映像をご覧になる方にはすごくわかりやすいと思いますので本当にありがとうございます。 改めまして、ここが、おじや階段の会見の場となった本堂の一室です。それで、二王門の方で、いろいろと岩村誠一郎の人となりについて説明をしたんですけれども、一つ、彼の性格面について説明不足のところがあったので、補足をさせてください。新政府軍がおじやの周辺に陣を構えていた時に、岩村誠一郎がですね、周辺の村々から、年若い娘たちを集めまして、贅沢なご飯を作らせていたという、そんな事件があったんです。 それだけだったら別になんてことないでしょって思われるかもしれないです よくよく考えてください。当時は戦争状態にありました。非常時です。そんな時に、年若い娘たちを連れ込んで、救仕をさせていたなんてことが分かって、ただで済むでしょうか。しかも、一階の軍人である人間が、もちろん彼はある人物を心底怒らせました。その人物こそ、後の総理大臣、山形有友です。山形は、そのような、だらけた岩村を見て、食事の場に現れるや、盛り付けてあった食事を全てひっくり返し、怒なり付けたそうです。 そんな人物が階段の席に現れたんですよ。先ほどの話を思い出してください。まともな話し合いになるでしょうかこれが北越戦争を食い止められなかった悲劇の始まりと言えるのかもしれません。 最後にこちらをお見せしたいと思います。会見の間参拝記念のスタンプです。国鉄戦争という悲しい悲劇の起こったもう始まりの現場、改めてお見せするんですけれども、この悲劇というのをですね、遠く東ヨーロッパで起きていることと重ね合わせて一緒に考える機会にしていただければと思います。というわけで、小千谷市の自元寺を訪ねまして、小千谷会談が行われたという本堂の会見の間を見てきました。どうだったでしょうか 本来であれば食い止められたはずの戦争なんですけれども、歴史というのはひき肉なもので、実際には食い止めることができず、長岡の街は焼け野原になってしまいました。でも、本当に無力な僕ですが、一言だけ、河合津群之助の魂に向けて、こうお伝えしたいんです。あの北越戦争からおよそ150年が経ちました。いろんな問題が残ってますけれども、日本は内戦のない国になりましたよって、そんな言葉をかけたくなりました。 それでは名残惜しくもありますし短い滞在ではあったんですが最後に小千谷駅前のそばどころ和田さんで美味しいお蕎麦をいただいてこの旅を締めたいと思います途中で信濃川にかかっている旭橋を渡りながらこの小千谷階段のことも含めて河合嗣之助に思いを馳せてみたいと思います事件時から歩き始めて約10分経過したんですけれどもここが小千谷市内を流れる信濃川にかかっている旭橋という橋です 見ていただいてわかるように、本当に川幅の広い大きな品の川が流れてるんですよ。地図で見たときに心の底から感動しました。ぜひこの目で見てみたいと思いました。こんな立派な川が市内の中央を流れてるんです。これで感動しない理由なんてないと思うんです。でも逆を言えば長岡にどういうルートで帰ったのかご存知の方はいらっしゃるとは思いますけれども、河合継之助は選択肢をなくして絶望の中で長岡へと帰っていったのではないかなと切なくなるんですよね。 わがままというか、ただ頑張りたかっただけっていう理由なんですけれども事件時から約25分ぐらいかけて蕎麦所和田さんという冒頭でご紹介したお蕎麦屋さんのところまで戻ってきました重い話題にも触れてきましたのでこれで箸休みになるように食レポをして癒されていただきたいなと思います早速美味しいお蕎麦をいただきたいと思いますごめんください 押しつけなお願いを聞き届けていただいたどころ和田さんのご好意に甘える形で、早速お料理も来ております。まあ、新潟といえばヘそば有名だと思うんです。それでもヘそば注文させていただきました。いつもの食レポ会であればメニューの紹介もするんですけれども、今回は他の方で尺を書きすぎました。なのでどころ和田さん、実際に足を運ばれた時に改めてこちらのメニュー表をご覧になって、メニューを選びしていただければなと思います。作りたてのものはいただいてますので、早速いただきたいと思います。 こちらがそば処和田さんのえぎそばですよりでお見せするんですけれどもボリュームたっぷりのそばが一盛り持っておりまして左にずれるとそばつゆがあって醤油の香りが匂い出すようなそばつゆでご用意いただきました下に行きます里芋に見えるんですけどとてもおいしそうですそして薬味とわさびがここにあってこれがあの疲れすぎて名前が出てこない こ, こにそばつゆということですねたくさん歩いてお腹も空きましたのでいただきたいと思いますぼちぼちといただきたいと思いますいただきますこちらのそばつゆを器に注いでいきます全部注いでしまいますこぼさずにいきました次は薬味です流しながらは厳しそうなのでお箸で取ってこんな感じでえぎそばを食べるの初めてなんですだからマナー違反だって言われたらほんとごめんなさいということ どんなもんでしししょうか薬味を少ししますいろんなところのお蕎麦をいただいてきましたけど最初から取りやすい形で盛り付けてあるお蕎麦は初めてですね美味しそうでしょうん噛んだ瞬間の噛み応えが僕の好みに合ってます噛み応えがあってこれでいてのど越しも滑らかなお蕎麦は初めてかもしれない今度はこちらの里芋をいただきたいと思います美味しそうじゃないですか 下の上でとろける素晴らしい里芋です。駆け足ではあったんですけれども、えぎそばいただきました。本当に美味しかったです。では、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。はいはい 蕎麦ろ和田さんで美味しいへぎそばいただきました。ほんと数時間の滞在だったんですけれども、おじやしで親切にしていただいたことを忘れずに、そしてこの旅行シリーズしっかりとやり遂げられるように頑張っていきたいと思います。では、この旅行動画もそろそろエンディングのお時間です。 再び、小千谷駅のホームに戻ってまいりました。繰り返しになりますが、短い滞在ではあったんですけれども、河井嗣之助の人生を辿る旅ということで、北越戦争の発端となった、小千谷階段の真相に迫ろうと思って、小千谷市内を旅した、今回の旅行動画。振り返ってみれば、小千谷の人々の優しさに支えられて、最後までやりきることができました。そんなわけで、今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうかぜひ、是非コメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。花見線復活編第7話は長岡で見つけ 一、ま、泊4400円のビジネスホテルが登場します。長岡駅から徒歩1分という位置にありますので、そういったものも含めてご紹介できればいいなと思っています。そして、長岡のビジネスホテルを挟みまして、いよいよ、ただみ復活編最終回となります。同時に、河合津群助の人生をたどる旅の最終章にもあたります。色い々ろいろと盛りだくさんの内容です。ぜひ、残り2つの旅行動画にもご注目いただきながら、この旅行動画も見返していただければと思っています。最後までご視聴いただきまし ありがとうございました。